はいそしたら次にこのセダムですセダムでファンデーションワークをしていきます、えー、ここの周りですねここをセダムグリーンで、えー、このようにカバーしていきますはい、えー、こういう状態です 少しね、上の部分上にこうやってフォームをカバーしてないとかうなてこってまこね。<笑>はいますねでは次にこのかぼちゃを刺していきます、えー、かぼちゃはねちょっと硬いんで下を千枚通しで穴開けてそしてこう竹串で刺して刺していきましょうえー、で本来なんかオレンジっぽいかぼちゃをね使っていくことが多いんですけれども今回はまあシックな ハロウィンということでこのグリーン白のかぼちゃを刺していきます。次にこの恐竜の卵と呼ばれているこの素材を刺していきます。結構面白いですよね。ハロウィンっぽいの で, でこれは簡単に竹串がこう刺さりますので竹串で刺して刺していきましょう。 ではここで先ほど最初に入れたニューサイラーを丸めてホチキスでこうホチキスで止めたものを刺していきますはい、えー、次にこのレッドタッチェスですねこれを入れていきますけど今回ねなんか表よりも裏のが綺麗なんでちょっと裏を向けていきたいと思います じゃもう一枚入れておきますかね。はい、では次にこちらを入れていきます。はい、では次にここで玉肉をね、入れていきましょう。 ははいでは次にこの3切れラいの実をね少し入れていきますこれで少しね色が明るくなりますよはいそしてこちら最後にマリー・サイモンの実を入れていきます はい、えー、こちらで完成です、えー、では正面から見てみましょうはい、えー、今月のアレンジメントはいかがだったでしょうか、えー、結構ねこうシックなハロウィンが演出できたと思います、えー、この辺のニュースアイランの巻き方なんかが結構今回のポイントですかね ずっとこの見物の合わせ方ですかねあと葉っぱ の, この裏を使うとか、えー、まあ表だけが、ね、こう綺麗なわけではなくて裏もこう綺麗だっていうので、まあ、植物を、ね、よく観察することがアレンジメントの成功の秘訣になると思います、えー、それでは今月もご視聴ありがとうございましたまた来月お会いしましょう、まあ、フラワー、TV、ではほぼ 1週間に2回ぐらいは動画上げてますので、そちらもぜひご覧ください。ではよろしくお願いします、えー。皆様のチャンネル登録を募集しております、えー。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクからお願いいたします。またこう皆さんのご要望でね作品を作りすることもできますので、ぜひこんなアレンジ作ってほしいなんていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ下のコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。